はい、皆さん。こんにちは。三里オーストリッチファームのコニタンです。えっ、ー、と、5月の14日日曜日からお送りします。日なしゃの、夕方の日なしゃですね、のではやります。さて、これは連続でいいのかなひらなくていいのかなはい、えー、エアコンは25度で回っております。 でひなしゃの様子見に行きましょうはい現在の室温は 26.2 度湿度は 47%47% とはちょっと高め普通はい5月の14日ですね時刻は16時ぐらい はいそれでは様子というかもろもののやつ見ましょうかていうかあれですねちょっとの間直置きでもいいかもしれないですねはいちょっとの間ひなの様子を直置きでお送りします 声ははは入るんででね、はい、それでは「ちょっと出た瞬間終わったわ」「天気がいいのに風が」「天気がいいのに進めない」「風強すぎて」 亡くなり。定期的にオールバック。はい、えうね、床の温度を測っていこう。26.1 の、はい、ちょっとみんなね、あれよ、好奇心旺盛でちょっと困っちゃう。 好奇心旺盛で可愛くて困っちゃう大丈夫 ?27.7 度はい区画の中にはあまり元気のない子が1羽残っております 27.1 の。 27.3 はいはいみんな好奇心温泉なのはいいけどねあまりスマホを叩きすぎないようにねはい餌の減りが素晴らしいですね餌残りが皆無です 水もなエサ も, もよく飲んでるダメダメ大丈夫こ飲んじゃったの今ちょっとしたジュラシック・パーク状態になってるんですよねちょっとちょっとごめんねお子さ足元にちょっとまとわにつかんてるちょっとね ちょっとした表紙に誤って踏んづけちゃいそうでちょっと怖いですよはいお皿の様子1皿目なし2皿目もなしはい3皿目もなしそして4皿目もなし大丈夫<笑> 驚きすぎよ。みんな好奇心旺盛だね。いい子だ、いい子。ちょっと待ってな。餌あげるからね。はい。また時間をおに戻します。ちょっと待っててね。すぐに餌あげるからね。 これはもう餌付け 1.5 杯でいきますか白皿も余裕で1杯の3でいきましょうかね中の人はもうそのままですね何も動いてない感じがしますはいということで餌は 1.5 杯ですね はい。はい、餌だよー。いっぱい食べなーみんなそうだ。お兄さん食べるんじゃなくて。えー、お兄さん食べるんじゃなくて。餌食べて。そうそうそう。いいよー。 1.5 杯なのでもうあと半杯ですねいいぞいいぞさあみんなご飯食べるんだよさて みんなごはん、ね、をいっぱい食べて水も飲んですくすくと育ちなさいこれが親のせつなる望みだよ まあ、種族が違うんですけどねダチョウと人間とでそれでもかわいいものはかわいいのでいいですよねもうちょっとトとト大丈夫お水飲みなびっくりしたね 水飲んでみんなうん食べない子は食べないねここにいたら何迷子になっちゃうよみんなのところに戻ろう よし。はい、皆さん。ね、なんか可愛 い, いですね。さて、可愛 い, いひなちゃん。 しゃがむとすぐ寄ってきてくれる水をいっぱい飲んで餌もいっぱい食べて大きくなるんだぞということで5月の14日日曜日のひなしの世話の様子でした以上「シャトーストレッチファーム」からコニカンがお送りしましたチャンネル登録と高評価そしてコメントくだされば嬉しいですそれでは次回の動画でお会いしましょう みんなバイバーイ。